今段はちょっと特別に日本語で、あの、まあ、ちょっとロシアの最近の活動を紹介して。そらこれからあるイベント。はい、あの、まあ、どうぞあ。そうですね、はい、あの、まずは、私が最近、あの、マイクロソフトのチョマろさん、と一緒にこの本を書きました。あの、漫画でわかる外国人との働き方。 なんかもう数枚買って、もういろんなそういう、だ、だ, だめ課長の机の上に置いても、もうおすすめで、そのために買っておきます<笑>、ね。あ、ありがとうございます。はい、みんなの反応は。あの、いや、緊張してるようでだ、外国人見たらびっくりするようになりました。<笑><笑>なるほど、なるほど。まあ、一応、あの、こういう本があって、私と玉マさんがすでに二回、あの、このテーマで。うん 大きなイベントをして、うん、6月にもう一度イベントを行って、<笑>今回はあいつこさイモンがあの参加します。うちだけしゃべりすぎないで貢献する形だけど、まあ、でも基本的にそのイベントの内容は、ここの本を説明することま あ,、まああの、それもありますけど、この本のテーマは、まあ、もちろん外国人と一緒に働くということですけど、その時の英語の表現ああもたくさん紹介します。 なるほど。そして、あの、まあ、いろんな、この中に入っている、その漫画をちょっと紹介しながら、うん。こういう時に、こういう風に英語で言えばいいとか。あ, あの、外国人と一緒に発売する人向けに、役立つ情報を提供することは習いです。うんそうですね、じゃあ、あビジネス英語とか、そういうみんな、気になっているような。そうですね、はい、はい。そして、まあ、あの、多文化の環境で働く方法とか、そういったようなものも入りますね、うん。そうですね。じゃ、外国、新しい外国人がおって入ってて、なんか困った時の。 シナリオとか対応とかそういうそういう情報もね。そ う, そ, う そ, うそうですねはいそういうようなこと。欲しいです。<笑><笑><笑>はいこれから外国人もたくさんもう今でも増えつつあるし。そうで す, よです ね, そうそうですねはいですからより多くの人にとってあの、うん、外国人と一緒に働いて。仲良さ そ, そうですねな仲良くなる人がいますし、まあこういう時に外国人こういうことして困ったけどどうすればいいかとかはいはいはいそういうようなものがいっぱいありますね。あるいは単純なこととして。 外国人はすごく会議で早くしゃべってて、うん、その時にどうやって言いたいことを言えるかとか、ね、日常的な課題多いですね。あと仲良くするのもね、コミュニケーションスタイルが全然違うしそういういスモールトークとかってね、日本が使わないこととかって そ,、ねね、それはなんか難しいんですよね。 あの、ええ、これが、まあ、まだ、あの、日、日程は決まってないんだけど、ね、決まり次第に、あの、動画情報の中に入れるんだけど、で, ね、でも、6月、はい。6月ですね、はい、はい。で、あの、まあ、楽しそうなイベントで、で、本当に可愛らしい漫画で、はい、もう、こういうビジネスの、その、英語とか、そういう外国人と働き方とかって。素晴らしい、これが、予算化させてくれた。ありがとうございます、本当に、ありがとうございます。あの、はい、ちょっと、毎回違った、違っあの、あの人を呼んで。<笑>はい あのう、社交、あな企業の中で、うん、あのどうやって働ければいいかとか、あの、うん、いろんな観点から。話してもらって、今回は、コインになるのは、とても嬉しいです。ありがとうございます。頑張ります。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ、楽しみです。じゃ、ぜひ参加、さっ参加情報も下にありますので、ちょっとチェックして、興味があったら、ぜひうそう。はい、そして、ぜひよろしくお願いします。